パーティー壊し同様に俺は謝り道用になれマクパーティーン楽されただ楽しみたかった誰かを傷つけたかい今気晴らしに週末楽しむだろうやばい場所で立ち往生ベッドボード下へお一人で抜け残念なふる中のバイクで行ったお前。 するなよと俺は家に無事ついたそれお前は行かれてる証拠と決めつけまあいいんじゃない俺がクレイジーでもお前きっとそんな狂気探してる期待を消せよ救おうとすんな全部違ってるだろうそれでいい 電気いすにお前とらわれ汚ねえジョークで笑うまで粘ったお前王子を待つ日々さ俺はこんなんでいないならとそりゃちょっとはうさばらしになれるかもってね今も年中試してるんだろう何か満足できるもの俺はきっとお前の勇気違いさ もし本当に枯れてたって何もかもお前のためさそうお前はそれ以外を求めてやしねえまあいいんじゃない俺がくれてああでもお前きっとそんな狂気探してる手に追いやしないって変われそうもないよ全部違ってるだろうがそれでいい 「でもお前きっとそんな狂気探してる」「期待を消せよ俺を救おうとはすんなよ」「全部違ってるだろうそれで」 んじゃないたぶんうがいいんじゃない多分違うがいいんじゃない多分違うがいいそれでいいよ、うん、それでいいよもうそれでいいよおーおーそれでいいよ<音楽><音楽>